まで、皆さんがね、あの50年にわたって戦っていることを聞いて、私ね、ううとまあ、ショックもありますけど、すごいな、ねまあ、私も国鉄労働者で、えー、長年ちょっといろんなあの戦いやってきましたけど、も、の日だったなぁと。本当に50年っていうのはね、皆さんもく、僕らと、50年前っていうのは、僕らく出ても、お子さんが結婚したり、 が結婚した人、お子さんができたりです、ね、ま、だその後お孫さんができたり、とか、そういった方たちの、ね、皆さんをね、負いながらね、まあ、頑張ってきたということで、改、ま、めてすごいなと思います、これからもずっと、まあ、あの、応援をしていきたいと思ってます、で、でね、皆さん、戦うまれなという歌があれおそらく皆さん知しっかりと思います、これ、あの浜田製機というあの 会, 会社がですね、 当いなどしながら運動車を突き、えー、切, 切ったりした戦いなんですけど私の住んでいるあの浦和市にもありましてねそういう仲間と一緒にやる国け時代に戦いました、えー、その時にできた、えー、戦う我ら、えー、皆さん知っている方もいましたらぜひ口、えー、に潜んでほしいと思います ありがとうございました明治希業の議団の戦いにもつながる力強い応援の歌ありがとうございました、えー、次は私は食品ご一緒にご一緒にご一緒にごま緒にご一緒にご一緒にご一緒にごの緒にごの緒にご一緒にご一緒にご一緒にごと緒にご一緒に 今日や様々なところで替え歌を歌っています今日はレイジニューギ葬儀団に捧げる冷凍弁大工の替え歌を大工憲法9条それとともにお届けしたいと思います 部屋で三交体勤務の中で体を壊し病気になっていくそういう大変な職場を改善しようと組合を作って立ち上がった方々がいますそういう方々がのことを会社側の雇用組合が差別をして 未だにその賃金差別、組合差別を行いひどいことが続いているんです、そういうことを今、都の労働委員会で審議中でありますが、私たちはその会社に和解をしてほしい、そのいけなかったことはいけないとちゃんと認めてほしい。そして本当に 生涯の人権尊厳を取られてしまったそういう方々を人生を回復してほしいそういう思いでこちらで私たちは支援していますどうぞ皆さんレイジホールディングスその会社に対して私たちは講義をしているわけをぜひ知っていただいて。 ブログでも日本一長い裁判ということで出ておりますのでネット上でもご理解いただいてご支援をよろしくお願いいたしますそして明治の不買運動やはりそういう会社が今まで安心安全な食品を願う私たち一消費者としてもそういうまともな会社になってほしい。また今働いていてる方々に 事故やひどいセクハラ問題などのことも様々この会社はまだ起こしていますそういうこともなくなって良い会社になってほしいそう願ってここで座り込みを続けているそういうことですどうぞ皆さんご支援をよろしくお願いいたしますで次に橋本選手さん、ええ、はい、はいええ、すいません皆さん本当にお疲れ様です あのちょっと戦う歌とは変わりますけどもちょっとね、えー、津軽海峡冬景色一応やってみたいと思います<笑>船から始まります やりたい、ね、そういう気持ちも込めてあ、ね、ります。はい、えー、えー、ベージュホールディングスの会社のお依頼です、ね。お偉いさん、お偉いさん、皆様、えー、今日こうやって皆さんね、長年こうやって戦っているんですね。やっぱりこうやってね、あの。 ここだけ、ここにあの、信頼を持って戦っている人たちにいるってことを、伝授してほしいと思うんですよね。やはり、あの。こういう方々にやっぱりものをね、正しく言う、人たちです。言う人たちが、やっぱり一番会社を愛しているし、やっぱり、仕事もできるし、まあ、そういう。ことだと、私もね、いつもね、職場で思っております。私、あの、まあ、国税整理役なんですけども、あの。 で4月3日でね、まあ、ちょうど私の子供まだ2歳だったんですけども、本当に首を切られるかどうか分からなくてです、ね、もう半分諦めていたんですけども、なんとかね、あのもう思い届けて、ね、届けてるんで、今、まあ、どこでたので、今、こうやってやってますけども、まあ、皆さんがこうやって戦ってることを思うときには、本当にね、がかますねえー、今ね、これから歌う歌なんですけども、あの俺たちの知ることをロってます、はいって。 まして皆さんもま、やはり知っている方もいると思うんですけども、国鉄の闘争の時にですね、やっぱり、えー、国鉄の道路図を励ます歌として作られました、えー、この歌をぜひ皆さん、あの今と同じように知っている方いましたら、ぜひ口ず、えー、さんでいただきたいと思います。 明治の会社の方、職場を良くするため、出口さをなくして人間差別、組合差別をなくしてほしい、良い社会に貢献する会社になってほしい、そういう思いで、この皆さんはまともな会社になってほしいと思って座り込み行動をやっています。和解をしてしてほい 今、新宿の都の労働委員会で審議中の案件があります、そのことをぜひ皆さんもネットなどで明治入居葬儀団の日本一長い裁判、そのことを知っていただいて、ぜひ応援していただけたらと思います。最後に 買いません。食べません。明治ぬうようそうぎん。